全然怖くない怖くないでくたら What you think o drink while we sit by the bonfire はい、こんにちは。サ どこですか高山に来ちゃいました。はい、先週に引き続き、ね、紅葉を見たいみたいな感じで。はい 香, 港でね、香港 の,、ね、香港のトリコカとと違、うん、違う。うん。全然違うこっっちちょする。 日本一の急勾配でしたはい、はい、なんかもう伝わりそうで伝わらない感じするなすっごく乗れてよかったなと思いますむちゃくちゃ急勾配そう70頭ぐらいだってうーん70頭皆さん想像できますかこれねすごく乗ってみないとわからない気持ちだと思います<笑>なんかもう子供みたい今 そそうそ う, そう、僕は乗り物にすごく興味を持っているから、うん、まあ、2人ともね、えー、とジェットコースター大好きですから大好きだからすごい今テンション高いかもしれないすげえ高いよ今こんな感じすごくいいですん、はい、うんすごくいいです皆さんねぜひ来てあったら乗ってみてください<笑>子供みたいこいつ<笑>はい じゃあ、うん、お腹空すきましたので食べに行きましょう、はい、もうぺこぺこよ、はい、食べようはい行きましょうはーいお昼ご飯でですご飯は温かいそばで す, すごく匂いいいですよ、ね、あんかけのおそば注文しましたうん え今日なんか冷えるからね。うん。うん、すごく楽しみたいです。じゃあ食べましょう。ね食べましょう。<音楽> すごく待ちましたよむっちゃ待ったね、うん、やっと買いたよ天狗焼きです天狗食べちゃ い, ちゃいましょう天狗天狗焼き高尾山に来たらこれよそうだね食べたい食べたあ、むっちゃいいにおい、うん、天狗天狗を食べちゃいましょう天狗ちゃんと天狗焼きって書いてる ね。おなんかカリカリ。じゃあ食べましょう。じゃいただきまー。食べまー。お。出来てですから美味しいです。お。めっちゃ美味しいじゃん。ますごく美味しい。うん、はい、あのー。昼ご飯食べました。はい。はい。足りた？足りません。 <笑>そう嘘です足りました、うんはい、お腹いっぱい今はちょっとお菓子食べたいと思いますお菓子スイーツスイーツねじゃあ 探, ちょっと、ね、探しに行きましょうねちょっと登ったぐらいかな今ねそう、うんうん、なんかもうずっと食べてるねスイーツ探しに行きましょう<笑>はい。今絶景ポイント来てます、はい、絶景です すごい！東京一望できますね。もうちょっと空気が澄んでたら遠くまで見えたら話したいね。でも風冷た い, いなのに。冷たいのにアイス食べます。豆腐 100% 豆腐だって。これ、はい、買っちゃいましたいい、ね。頭おかしいでしょう。<笑>いや、もうソフトクリームは1年中よ。 今リフトです<笑>リチャード怖がってます、はい、結構急だもんねここから見るとねそうですこんな感じですよ全然映ってないもう。<笑><で><笑>リチャード顔が引きつってる<笑>怖い大丈夫だよ全然怖くない なななないななななななななななななななうなななな まあ小読も綺麗で、はい、まあ良かったんじゃない、ね、うん、とても良かったと思います。たまた夜ね、私たちのこうちゃんとちょっと合流、うん、して、少しブラブラしに行きます。ちょっとお祭りにね行ってきます。はい。はい、うん。 今日はこうちゃんを交えて、スタジオのこうちゃんでーす。よろしくお願いします。よ ろ, ます<笑>よろしくお願いします。まあ、こうちゃんって名前聞いただけでね、わかる人はわかると思うんですけど。はい。はい、いつもね、はい、ライブとかに来ていただいてる、はい、こうちゃんです。はい、よろしく。はい、今日は鳥の市に来てまして。はい、屋台がね、いっぱいあるので、はい、まあ、食べ歩きになると思うんですけど、いろいろ食べたいなと思ってます。はい、あと海外の視聴者さんに、いろいろ日本の。 面白いあるいは美味しい料理紹介しましょうはいまあ、はいうん、牛タンですはいあ牛タ ン,、はい、あ牛タン<笑>美味しそう<笑>行きましょう、まあまあ、ちょっと待ってはい行きましょうはい鳥川餃子おっしゃ<笑>一緒 これはね、ポンここちらは、味噌だ、ね、これ。日本だけだと思うんですけどおい、うん、しい料理ですねいただきますはいやりましょううんう <音楽>はいてきましたね、はいはい、その時にまあ視聴者プレゼント用として。 このね2つハンドタオルとポストカード買ってきましたで今回、えー、とコメント書いていただいた方に抽選で、ま、1名様1名様でプレゼントしたいと思いますはい、はい、じゃあ皆さんこれもけん<笑>皆さんコメントしていただければあの こ, のこのプレゼントを。 あの手に入れることができます。<笑>あ、そうですね。はい、どしどしコメント書いてください。よろしくお願いします。お願いします、うん。はい、じゃあ、グッドラックはい、グッドラック次は何をしますかはい、じゃあ、この前の軽井沢の動画の中でお伝えしている通り、はい、抽選をやっちゃいます。はい。で、いつもね、あのビニール袋に入れてね、カシャカシャやってて、はい、ちょっとね、 良くないなみたいな感じなので、はい、これもこれで良くないんですけど、うん、箱ようにしました。はい、で, でこれでね、うん、やっちゃおうかなと思ってます。はい、で皆さんの名前をとりあえず性、うん、がないようにね。そうです、ね。じゃあ、うん、今回は十五名の方、ね、応募してくれました。ありがとうございました。でじゃあとりあえず皆さん、うん、ありがとうございました、はい。ありがとうございました。とりあえず皆さんのねこの 名前で、ね、少し皆さんに見せましょう。はい。はい、まずちょっと名前しか書いてなくてさ、うんサンとかつけてないのでごめんなさいね。はい。うん、いいアンさ、はい、ん。はい。じゃあこれ入れちゃいましょう。はい。はい。不正とかしないですからね。はい。竹山さん。あい。井、はい、下さん。ああ。はい、って。はい。お, おって入れて。大丈夫です大丈夫ですよ。はい。山岡さん。あい。はい。 シーさん、プリハラさん、はい、次はさんもうお願いします。ね、はい、高齢はなんて読みすればよかったのかな、北野さんかな。はい、あ、北野さん。ルイスさん、ルイスさん、はい。ニャンネコさん、はい。あ、これわからない。 うん。ギリシャ文字。そうですね。こちらの方の名前すみません。ごめんなさい。読めません。うんんね、いです<笑>はい。はい。で、ミンミンさん。はい。これは。ジェイさん。ジェイミミさん。ニューシニューシさんでいいのかな。うん、じゃあルークさん。はい。 で、おにゃんこしらすさん。はい、で最後、レイスさん。はい。はいはい。おお今すごく緊張でーす。ああじゃあ今回はリチャードに引いてもら、はいまし、あ、ょう。いつも寒く引いてるんで。はい。まあドキドキドキドキ。ちかちかちかちかちかちかちか。大丈夫。テンション高い。なんか緊張するね。緊張するでしょ。はい。今回ね、えっ、ー、と。 国と関係なくどの国でも送りますので。本当に、うん。そうそうそう。はい、じゃあ、じゃあ初めい、じゃあ引、はい、きました。二枚だよあ、二枚？ハンドタオルと、はい。これだけです。あ、そうそうそう。ごめんなさいごめんなさい。商品はこちらです。はい。はい、一枚ともごめんなさい。はい。じゃあ今抽選します。はい、お。 <笑><笑>さっきね二人でね話してたのもしもし栗原さん当たっちゃったらどうするとかこれは不正じゃないですよなんで何<笑>これなんでこんなにこういう倍率はどのくらいあるの分からな<笑>倍率15名様だから15倍<笑>いやいやいや 前回と今回、こうまたそう前回もこうちゃんだったの、はい、それからお付き合いが始まってねそうですこれね、不思議な感じどうしう本当に不思議<笑>じゃあ、こうちゃんおめでとうございますいやー、こうちゃん、おめでとう今度なんかちょうだい<笑>はい、じゃあ他の方、大丈夫ですまたチャンスあります今回は、はい、いっぱいやりますよ今回の動画の方、こちらとこちら ね、今回はもうコメントだけでいいのでねはい、はいえーうん、じゃあぜひ応募してくださいこっちの方が当たる確率高いよ2つあるからねはいじゃ あ,、うん、じゃあグッドラックはい、はい、グッドラック、はい、ありがとうございました、はい、また次の動画とあーライブでお会いしましょう、はい、お会いしましょうねバイバイバイバーイ